ご視聴ありがとうございますここは名古屋駅ここから快速三重に乗りまずは伊勢神宮を目指します快速三重の走る関西線は名古屋駅の1213番線から発車ししていきますそれでは乗っていきましょう 最速ミエボ号は JR 東海の急行用機動車であるキハ75型を使用していますこの列車には米国カミンズ車製のエンジンが搭載されており最高速度は120キロとなっています車内は全て転換クロスシートで1両目の前半分が指定席となっています ル軍から遠ざかるように西へと進んでいきます。 関西線は名古屋から大阪を結ぶ路線として関西鉄道によって1889年に開業しました過去には名古屋から関西方面を直通で結ぶ列車もありましたが2006年の急行カスガの廃止とともに関西本線は亀山と鴨で完全に系統分離が行われるようになりましたまたこの急行廃止により 奈良県内から JR 線の優等種別がなくなるという JR 線のある都道府県では初の事象が起こりました、うん、ここは四日市駅四日市は名古屋港をメインに。 業地帯である中京工業地帯の一角で石油コンビナートが多く立ち並んでいますここで生産される石油製品は目の前にあるタンカーに詰められ JR 貨物によって主に長野県などの内陸部まで運搬されますわざわざタンカーに詰めて列車で運ぶのは岐阜県と長野県の間中央自動車道にある キロとち大であるため危険物積載車の通行制限のためと言われていますこの先快速三重号は関西線から伊勢鉄道線へと直通し伊勢鉄道の駅である鈴鹿駅に止まり伊勢線の津駅までショートカットをしますこのため青春18キックを利用してこの区間 録されていますただ津のローマ字読み綴りの TSU では世界一どころか日本一にすらなれないので Z1 文字で登録しています三重県内の各市の代表駅は基本的に JR と近鉄が改札を共通で使えるようになっていることが多いですこの津駅でも駄の駅と同じように近鉄と改札を共有していますしかし津駅には JR と 近鉄のほか伊勢鉄道もあるので国内でもかなり珍しい三社共同利用駅となっています。<音楽> 名屋から列車に乗って1時間40分、伊勢市に到着ですここから紀伊半島一周のルートから少し外れ伊勢神宮参拝をしようと思います。 とというこででまずは下空からです伊勢神宮は主に内宮と外宮の2つに分かれており基本的には外宮から参拝することになっています実際には伊勢神宮は内宮外宮の他に14の別宮43の拙者24の末社、42の所管者で構成されていますこれらを125の宮社をまとめて神宮と呼びますそして 下空は正式名称を豊大神宮と い, い豊大神をお祭で待たせしましたではバスに動きますのでしっかり捕まっていてくださいバスを置いてきます 宇治下空の参拝を終えたので次は内宮へ向かいます下空から内宮の間は約 4km 離れているのでバスに乗って向かいますこのバスは三重交通の新トライナーといい主に土休日に内宮と下空近鉄の宇治山田駅伊勢市駅を結ぶバスとして運行していますこの日は神宮参拝客が多かったためか臨時バスとして運行していました この車両は国産発の連接バスとしていすゞ自動車と日野自動車が共同で開発をしました現在乗っているのはいすゞ自動車のエルガリオです三重交通はグループ内に三重いすゞ自動車株式会社を保有しているのでいすゞ自動車製のバス車両数が最も多くなっています としししてて多くの人に親ままれてきました今からおよそ800年前1200年代に税の取り立てにあたって伊勢神宮の祈願を取り継いだことから武士のみならず庶民にも伊勢神宮信仰が広がりましたその後江戸時代に入り一生に一度はお伊勢参りをしたいと。 人々の間でブームとなり多い時には年間で500万人以上の人が神宮を訪れました当時の日本の人口は約3000万人だったので6人に1人がお伊勢参りをするほどの人気だったということがわかりますまたこのブームが起こった背景には全国に五街道が整備され交通の便が良くなったことや各地の神職たちが勧誘と旅の手配を言っていたことがあります 行くだけでもかなりの費用がかかるため村で代表して一人がお伊勢参りをするといったこともあったそうですということで内宮も参拝を終えました内宮は正式名称を皇太神宮といい 2,000 年以上の歴史があります外宮は 1,500 年の歴史なので500年の差があります 内宮では国内の多くの神社で祀られている天照大 神, 神を祀っていますまた天皇家に代々受け継がれている三種の神器の一つ八田の鏡は内宮に保管されています内宮、外宮の本殿の造りは明治時代政府が伊勢神宮以外で同じ造りで建築することを禁じたため唯一神明造りとして受け継がれています 時時刻は12時そろそろお昼ご飯を食べましょう伊勢神宮に来たならやっぱりおかげ横丁で食べるのが一番ですしかしおかげ横丁はいつでもかなり多くの人でにぎわっていますそのため少し離れたところで食べると時間の節約になります伊勢に来たなら伊勢うどんを食べましょうもちもちとした麺ととにかく濃いだしこの組み合わせが伊勢に来たなと感じさせます 今回は内内から歩いてて2分ほどの茶店にて食べますここでは国際ブランド6社のクレジットカードに対応していました次は伊勢神宮といったらこれだよねとなるあの有名なお店へと向かいますところで。 伊勢神宮にははおみくじがないのはご存知ですか江戸時代に全国から何日もかけてやっとの思いで来た参拝者は伊勢神宮に来ただけで大吉ということで伊勢神宮にはおみくじがありませんまた内宮へと向かうと記最初に通る橋を宇治橋と言いますこの橋は式年遷宮の4年前に架け替えることとなっています橋は床欄干はヒノキ 水に浸かる部分は欅を使用していますこの橋のかかる川をいすゞ川といい先ほど乗ったバスの開発元の一つであるいすゞ自動車の社名の由来ともなっていますこちらは赤福本店です本店では店内で赤福餅とほうじ茶のセットを楽しめますここではクレジットカード IC カード QR 決済が使えました それでは伊勢市駅に戻ります<音声>それでは紀伊半島一周の再開ですまずは三分線と規制線の分岐駅である滝駅に行きます。 それではここから新宮行きの普通列車です JR 東海の秘伝化ローカル線ではよく見られるキハ25型2両の運用ですこの列車にこれから3時間半以上乗っていきます 分けのう用は。 リフレッシュもできたので神宮までまた列車に乗っていきます。 南側です。<音声><音声><音声> 今日の目的地である。 キーカツ浦に到着です今日はキーカツ浦駅前のホワイクマの見て宿泊ですご視聴いただきありがとうございました